どうも皆さんこんにちはケンです今回は w i f i ルーターの紹介です僕はいつも旅系の動画とかキャンプの商品紹介とかしてるんですけどなぜ w i f i の紹介をするのかというと今回紹介するこの w i f i は旅にもキャンプにもめちゃくちゃ向いてるからです特に旅人日本一周する人にはもうめちゃくちゃ向いてるんで旅する方はぜひ最後までご覧くださいということで今回紹介する w i f i はこちらででん見えるかな w i f i 王の w i f i です 数ある w i f i の会社でなぜこの w i f i をおすすめするのかというと理由は2つあります1つ目は最低の使用期間が設けられていないということですつまり1ヶ月だけしか使用しない場合でも契約していいんです1年間契約しないといけないとか2年間契約しないとかいうそういうのないんで1ヶ月だけとか2ヶ月だけ契約するっていうことができますでバイクで日本一周だと大体3ヶ月、えー 全車日本一周だと大体半年ぐらいかかると思うんですけど今皆さんが使っているキャリアのデータ通信の容量だけじゃ絶対に足りないです、まあ、よく考えてみればそうなんですけど、えー、旅中はずっとあのマップを使いますし、えー、撮った写真とか SNS に上げると思いますし、まあ、野宿とかキャンプとかすると思うんですけどそういった時の暇つぶしってインターネットしかないんですよねあのテレビとかないんでなんでぶっちゃけ日常生活よりも旅中っていうのは データ通信をめちゃくちゃ使うんですよ。そうは言っても旅っていうのは、まあ3ヶ月とか数ヶ月しかないんで。 そのためだけに大手のキャリアの w i f i っていうのを契約しちゃうと最低1年契約とか2年契約だったりするんでちょっともったいないですよねまあ最低でも2年間ずっと使い続けなきゃいけないとかいうのになっちゃうんですけどこの w i f i 用のルーターは1回契約しちゃえばいつ契約しても違約金ってやつが0円なんで本当に旅中だけしか使わないっていう人にめちゃくちゃ向いてる w i f i だと思いますおすすめの理由2つ目が ほとんどの w i f i の会社は3日間で10ギガバイトを使うと通信制限がかかるっていうのがあるんですけどこの w i f i o のルーターは3日間で10ギガ制限っていうのはないですえ1か月間で100ギガバイトまでここね100ギガって書いてあると思うんですけど1か月間で100ギガまで使えるんですけど100ギガの中やったら24時間で10ギガ使おうが48時間2日間で10ギガ使おうが通信制限というのはありません えー、1ヶ月間で100ギガ思いっきり使えるっていう w i f i ルーターでございますで旅中はさ、えー、写真とかのバックアップを、まあ、iCloud とかいろいろねドロップボックスとか Google ドライブとかに、ね、するかもしれないんですけどそういった時って3日で10ギガって結構超えちゃう時があるんですよね、まあ、この w i f i o はそういったものがないっていう感じですねということですねこの w i f i o のルーターなんですけれど も, もまさに旅人向けのような1ヶ月だけ契約できるっていうのはマジで強いです まあ、その代わり初回のえ事務手数料とかそういうのがかかっちゃうんですけどまあそれを差し置いても1か月だけ2か月だけとか短期間だけ使えるというのはもうめちゃくちゃ強いと思いますちなみに契約の方法なんですけど SIM カードと w i f i このルーターですねこの本体がセットになった契約方法と SIM カードだけえ買ってルーターは自分でえ用意するっていう2つの契約方法があるんですけれどもえールーターと SIM を契約するえプランがですねもともと4500円なんですけれども 3680円になるるキャンンペーンが開催されているそう実は、まあ、今現在すぐにね w i f i が必要じゃないという方も今後大容量のデータが必要になったときに例えば数ヶ月間とか3ヶ月間だけとか契約して3ヶ月後に解約するとかそういった短期間とか緊急で大容量の容量が必要になったときとかそういったときに w i f i 用っていうのはとても解約できるっていうのはもうめちゃくちゃ強いんで。 この Wi-Fi O っていう会社この王はね多分王様の王だと思うんですけど w i f i 王っていうのを覚えておくと今後皆さんにとって役に立つ日が来るんじゃないかなと思いますちなみにですね電波はソフトバンクの電波を使っているんで日本中どこでも使うことができますってことですねこの動画ぶっちゃけあの案件動画なんですけど旅人にドンピシャな w i f i だと思うんで、まああのまあ、案件出すけど僕もあの日本一周するときとか今後これ短期間だけなんですけど契約してみようかなと思ってるぐらい いいめっちゃいいやんと思った、えー、w i f i です、えー、詳細はですね概要欄の方に書いてるんで、えー、気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりますではまた